神奈川県人権啓発センターです。今回はねいわゆる役所の童話枠についてお話しします。まあ、皆さんのね、イメージだと役所の職員を採用するにあたってこうね。童話専用の枠をね。何人か割り当ててで、童話の人を採用するっていうのをイメージされると思うんだけども。じゃあこういう類のことがね。 あるのかどうかっていうことなんだけども、まあ、2000年代初頭、特措法の時代っていうのは、まあ、ありましたね、確実にそれはありましたというか、別に秘密でも何でもないことですね。で正確にははですね、えー、僕はね僕いわゆる本庁社勤務 そういうところで童話で採用するっていうのはあんまり聞いたことないです主にね童話枠といえば原料職ですねゴミ、えー、収集員だとかあとはあの保育所の保育士さんとかそういうのですねそういうのでそのいわゆるまあ雇用対策ということで童話地区の人を優先的に雇用したっていうことがあったわけで有名なのは京都市ですね、えー、2000年代初頭まあ、京都市役所でいろいろね覚醒剤だとかハレンチな犯罪が頻 発してで京都市長が謝罪したことがあったんだけどもその時にね、えー、もう率直にねその市の側がその童話の優先採用でこのね採用の時のその試験なんかをいいか減にやってたからどうしても不良職員が。 市役所内に入ってしまって、それで不祥事が頻発したっていうことを率直に話してましたね、だからその時がが、ね、一番注目された例なんじゃないですかで、じゃあ他の自治体ではどうかっていうとね、これはねもう全国あっちこっちでされてたんだけど、もうそれを全部ね、何かしらこう調査されたっていうこともないので、まあ、あくまでね私の知ってる範囲でしかね言えないんだけども、例えば、とっ 鳥 取, 市の場合ね、鳥取市の場合は、リンポ間の職員で童話枠っていうのがありました、でね、これ、面白いのはです、ね、リンポ間の職員ってね、まあ、一応、市の職員だからね、本庁舎からもあの来るんですよ、その配置転換でね、だけど、童話枠で採用した職員については、もうリンポ間しか勤務できないんですよね。 ただね、例外的にね、えー、本庁舎勤務になった人もいました、うん、まあちょっとこの話は色複雑なんで、またいずれしようと思うんだけども、まあ、その、童話地区から、その、 職員を採用して、リンポ館あっちこっちね、転勤させてたっていうのがありましたね、まあ、地元でずっと採用するっていうよりは、一応、リンポ館同士でね、あっちこっちでローテーションしてたっていうことらしいですよ、鳥取市の場合は。で、あと滋賀県なんかでもね、僕、そういうのは聞いてますね、滋賀県の場合はやっぱりね、地元にこのね、詳しい人が い, るっていないといろいろ支障があるっていうことで、リンポ館の相談員なんかをこう地元の人が、 ね、採用してねでずーっと同じリンポ間で勤務させるっていうのがあってまあそういうの問題になってましたねあとはねあの北関東の辺り、えー、埼玉の辺りでも聞きますねでそこだとやっぱり原料食ですねゴミ収集とかってこういうのねうん役所がさま童、あ、話地区のね雇用対策として、えー 優先雇用をしたっていうことについてはね、2つの側面があって、まあ、1つはね、積極的にね、童話、まあ、地区っていうのはまあ就職状況が厳しかったんで、まあ、優先的に採用して、そのまあ、この就労を促すというか、そういう意味での優先雇用というのがあるのと、あともう1つはね、そういう役所の現業職って、 に類するものがね昔からちょっと地場産業になっているような例があるんですねまあこれはね役所の職員なんかとはまたちょっと違うけど例えば鳥取市の場合ね鳥取県か、えー、前にあの鳥取ではその土建屋さんがね、えー この優先的に、ね、あの公共事情発注されるようなことがあったっていうふうに言いましたよね、あの解放同盟系 の, あの企業連ですね、解放同盟系の同和地区の企業が優先的に、えー、仕事を回されるっていうことがあったんだけども、これは、ね、どっちかっていうとね、現状追認したっていう部分が強いんですね、そのどうしてもその鳥取大火というね、えー、鳥取市が、ね、全部焼けたことがあったんですよ、火事で。 でその時のあの復興事業で、童話地区にね、童話地区にどんどんその土建屋ができたんですよ、でそれで童話地区に土建屋が多いっていう状況がね、童話事業が始まる前にすでにあったんですね、鳥取では。で、それで童話事業が始まってから、その現状を、まあ、追認する形でね、童話地区の産業保護っていう形で、そういう童話地区のですね土建屋が優遇されたっていうことがあったんですね、鳥取では。でね、 埼玉の辺りではその、いわゆるゴミ収集だとかね、あとはあの、汲み取り関係ですね、清掃関係、そういうので、えー、部落 の, その人が優遇されるっていうことがあるそうなんだけど、でこれ、今でもあるそうなんですよ、埼玉ね、えー、熊谷だったかな。 でこれはね、えー、童話地区全般っていう、やっぱり特定の地域ですね、まあ、いずれその場所を探訪してみようと思うんだけども、その部落でね、その部落っていうのは基本的に農場があまりできなかったっていうところが多いんで、そういうところだと、その農場以外の仕事っていうことで、あんまりね、あんまりね、このいわゆる一般の人がやりたがらなかった、隙間産業的なところに童話地区がこうであの入り込んでいくっていう面があって、で埼玉なんかだと、その、 いわゆる灯油の汲み取りだとかごみ清掃にそういう童 話, 童話地区童話地区って言っても全般じゃなくてまあそのあ特定の童話地区が、えー、その地場産業として、えー、まあその地元のね遅延決縁でそういう産業にね入り込んでいったっていうのがあって、まあ、その現状を追認してなのかなやっぱりその。 役所の現状職といえばその部落というなんかそういうイメージがあってで、まあ、事実上やっぱり遅延・欠縁で部落の人が、えー、優先的に雇用されるような現状があるというふうには聞くんですねでこれはねこれがなんか同和枠って言えるかっていうのはなかなか難しいところがありますよねやっっぱいそういうのってね。 なんだかんだだかでね役所もねんこ採用とかあるんですよ、コネ採用とか、それは部落に限らずね。それで、たまたまその地域に地場産業があって、そこが部落だったっていうようなケースですね。うん、まあそういういこと で, で で童、ね、話 の, の優先雇用、臨保間関係、あの滋賀県でね、これがね、またね、あの変なことがありまして、え草津市の例ですね、あの草津についてはいろいろ僕は一時期集中取材したことがあったので。えー どうしてもねいろいろ情報が入ってくるんだけども、もう十何年か前かな、草津市で、えーまあ、草津市っていうのはもう、林保官のね職員っていうのはもう童話幕だ、童話枠だったわけです、完全に。で、ある時ね、ちょっと地元のなんか、解放同盟の支部が、うん、いや、まあさすがにね、ちょっとこういうのはあれなんで、まあ一般公募というかね、まあ誰でもなれるようにしようっていうふうにやったらですね、まあもちろんそれでね、えー、応募してきた人が、 いたわけですで面接行ってまあいよいよその採用っていう段階になってですねなんかね解放同盟の上の方から待ったがかかってねいややめろっていうのが待ったがかかってそれでなんかおじゃんになったらしいんですよ。だからまたそのの解放同盟のね この承認を得たいわゆる部落の人間だけで、えー、さこの採用をやり直すというような話になってそれでねなんかもちろんねそれで取り消しされた人はもうたまったもんじゃないですよねでそれでね相当一悶着あったっていう話を聞いてるんですよでもこれって完全にもう就職差別ですよ、ね、だからね僕が知ってる限り今ね例えばその。 滋賀京都その辺りでねそこまで露骨に童話優先採用っていうのはやってないんじゃな い, ないかなと思いますさすがに問題になるっていうのがあるかなと思うんだけどもでもなんだかんだでねコネ採用っていうものは全国あちこちであるんでねこれは童話に限らずその一環としてそ の, その童話の優先雇用に近いもの、まあ、まあ近いというか、まあ、ドンピシャなことをやってる自治体って っていうのはねまだあるんじゃないかなと僕は思いますよだからそういうのね、ぜひ情報があればね、教えていただきたいと思います、もう四国とかね、四国とか九州とか、僕にとっては真っなんで、ちょっと何があるかわかんないんでね、あの辺なんか、まだ未だにね、なんか、あの童話地区 の, あの免許のね、取得でなんかお金が出たりとか、まだあったりするんで、えー、ひょっとすると童話の優先雇用もあるんじゃないかというふうに僕は思っててね、えー、ぜひね、情報があればお寄せいただきたい と, 思いますということで、今日はは、ね、役所の童話枠についてお話ししました。